日本の皆さん2019年明けましておめでとうございます皆さんどんなお正月迎えられてありますかおせち食べてますかいいですねこたつに入って私もおせち食べたいですお正月といえば皆さん新年の抱負がありますよねみんな誰しも新年には今年こんな年にしようと抱負 新年の新年みたいなものを掲げると思います今日は私の2019年の抱負を皆さんにお届けします<音楽>と言っても皆さん多分タイトルを見て私が2019年何をするかすでにご存知なんじゃないでしょうか誰しもこの地球上にいて この世界にはどんな絶景があるんだろうどんな変わった食べ物があるんだろうどんなへんてこな料理があるんだろうそんなものを食べてみたい誰しもが思うんじゃないでしょうか私もその一人です私の子供の頃からの夢を私は今年叶えたい私一人で世界一周をただ回るんじゃない 私はこの高音質コンデンサーマイクそして高画質を可能にする最高級のカメラこの滑らかな動きを可能にするスタビライザーそして完全ウォータープルーフの GoPro7 ブラックすごいでしょすごくない これらを使ってですよ水の中ももちろん空、山、森世界中の絶景それらをこのチャンネルに映像として残す何でそれをするのか私が大人になって子供が生まれた時にその映像を見せるんですお父さん世界一周したんだよって憧れるー詳しく説明しますよ時計の12時の針が日本だとしましょうそして私がが今いるカナダが 一時ですね普通、カナダから日本に帰るんだったらこっちにガチャンと帰りますよねでも私は世界一周をしてぐるーっと逆回転して世界一周して故郷の福岡に帰るんですこれ絶対面白い絶対楽しいで帰りですよ、最後、福岡に帰るとき多分ですね、韓国からフェリーで福岡入りになると思います。 その時福岡の地にこう足を入れる時絶対感動すると思うんですよね確かに決めたばっかりで分からんこともたくさんある何もっていうか分かってないでもね九州の男は1回配達場は絶対に飲み込まんけんどげんかする是非皆さんもチャンネル登録して一緒に旅に行きましょうじゃあ最後に私の新年の抱負をエンディングとして皆さんに お送りしますぜひ皆さんの新年の抱負あればコメントで教えてください2019年5月1日配信スタートユーラシア大陸横断世界一周して日本福岡に帰るぞ福岡のみんな待っとってわーい 次回コーシーの職場で行われた年末のイベントをご紹介します。お楽しみに